では、最初の C プログラムですけども、C に入る前に、えー、一番最初の例題、三角形の面積のルビー版をもう一回お見せしておけばね。このルビー版では、えーまあ、デフで始まっているドで型とかは書かなくてい い, いつなり使えばいい。では、C 言語版はどうでしょう、えー、ずっと長くなってますが、長くなってる理由は、えー、さっき説明したように、入出力全部自分ではなっちゃいけないからね。だからこの真ん中の部分ですね ここがトライエリアを、まあ、C 言語で書いた場合に相当するわけです。このダブルというのはですね、倍精度実数型、えーまあ。実数は不動小数点で計算するというのは Ruby でも C でも変わらないんですけども、えー、標準的な実数計算の場合の方はですね、この64ビットの中に指数を入れて、まあ I トルプリ ー, ーなごを置いたんですけども、 この型がダブル型です。えー、なので、えー、この実数を返すトライエリアという関数。えー、まあ、関数というのは、まあ、リビューではメソッドというんですけども、C は関数と言う。ね。そして、えー、トライエリアはダブルと H をパラメータとして、まあ、底辺の幅と高さを、えー、受け取るんですけども、それらも実数ですから、これはダブルって書くわけです。だから、このダブルとかこのダブルとかいうのは、まあ、えー、帰る方の宣言。 変数の宣言になったここまでは同じようで、一行でいいですけども、s という変数を使いますよね。だから、ws。s という変数も実数で使いましょうと宣言があって、代入そのものは、w と s かけて2で割って s に入れます。それは同じです。リターンの機能も同じです。だから、これで、トライエリアができるわけです。じゃあ、メインを見てみましょう。えー、int main void。えー、c 言語のメインはですね、 必ず整数を返すことになってます。整数はですね、このプログラムの終了コードを返すんですけども、大体正常っていう終了を返すので、まあ、最後のリターン0を返してください。だから、イントでリターン0を返すというのは、いつも同じで結構です。で、メインという名前はもう決まっていて、C では必ずメインというところから実行を始めるので、一つ重要なこととして、プログラムが変わったら別のファイルにしないといけない。 だってメインという関数を一つのファイルにたくさん入れることはできませんから。だから一つ一つバラバラにファイルを作ってくださいということですね。さて、このボイドというのはないという意味の英語で、これはメインはパラメータないですよという意味になっています。さて、メインの中で使うローカル変数、ダブルとエッテースを使いましょう。その後ですね。 ダブルを入力したり、エッジを入力したりするんですけども、何を入力させているのか分からなくなると困りますから、まず、プリント F でダブルを入力しますよというプロンプトを出します。その次のスキャン F で、この %LF というのは、えまあ、実数のダブル型を入力しますよという指定なんですけども、スキャン F については後でもう少し説明します。で、その時にですね、えこのダブルという変数の場所に、 入力をしますよっていうのは、アンドダブルで表します。これもまた後で説明します。今回は、とりあえず実数の入力は、スキャンフを使って、パーセントフという指定で、アンドダブルという指定で変数に読み込むと。そういうふうに考えてください。エッジについても、プロンプトを出して、えからエッジに読み込む。読み込む終わったら、このトライエリアを読みます。ダブルとエッジをパラメータとしてトライエリアを読んで、結果をすぐに返します。 で、このつの内容を打ち出すのは、これは、プリント F ですから、既に習った通り、トライアイコール、といって、まあ S。まあ、こういう風になってるわけです。では、まあ、実際に動かしてみたいと思います。で、えー、あ、これはコメントですよね。<笑>えー C 言語では全部メインという名前なので、コメントを書いて、これは何のプログラムだとの書かないと分かんなくなるんですね。だから、コメントを書きましょう。次に、この include というのを抜かしてましたけど、これは何かというとですね、今お話ししたように、 C 言語では、全部の関数に、これは何をパラメータしてて受け取って、何を返すという宣言を切れて、え、まあ、置く必要があります。これは型チェックのために必要なんですが、このプリントフやスキアフなんかも必要なんですね。ただ、プリントフやスキアフがどういうパラメータっていうのを毎回、え、人間が書いてたら大変ですので、あらかじめ、これらの情報を書いたファイルが、標準的な場所に置かれてます。それを取り込んでくるのが、インクルード この間覚で標準的なファイルも言うと取り込まれてくる。ですから、これは、のプリントしやスカウンの宣言が書かれたファイルをここに取り込んでくださいという指示なんですね。とりあえず毎回このように書くというふうに思ってくれればいいです。で、 C 言語は Ruby、まあのエンドと違って、ぐにゃとなくで全部囲うので、グニャとなグで書く。これは変わらないですね。そして、ええ。で、インとメイン。 No.、Yeah. で、s イコール、トレーが、すみません、セミコロンが忘れましたね。それから、えー、まあ、よくは、えー、今までやったような、さまざまな方もあったので、どれでも使えますけれども、これはパーソンティ ねはい、で、リターン。で、終わり。で、トライアリアテ C ができてその後、実行するのはあ、ね、GCC の、えー、ですぐ終わりましたけど、こう見ると、a アウトという実行 効果のようなファイルができてます。これが、このトライアルに .nc をコンパールして、マシン語の入ったバイナルファイルにしていらる。これを実行するのですね。ポチスラッシュ .out。カレントディレクトにしたのこのファイルというふうに、ファイル名を言うと、まあ、実行が開始されます。じゃあ、えー、底辺が7で、高さが5だったら、トライアルア 17.5。こういうふうに動くわけです。で プログラムの動作そのものは、まあ、IRB がないので、全部メインで入力も出力もしなければならない。そのために、まあ、動かし方も始まると入力して出力すると終わるという形になるわけです。